部落解放同盟全国連合会からね、今年の10月30日付で、こんなね、公開質問状というのが来まして、で前もね、公開質問状来たんで、いろいろちゃんと答えておいたんですよね、そしたらね、今回、その中でもね、1つの質問に絞ってきたんですけども、その質問っていうのが、その宮部達彦はブラク民じゃないんだろう、本当はと、ね、撤回して謝 罪, 謝罪しろっていう話で、まあ、そこにね、やたらこだわってるんですよ。 でこれね全国連だけじゃなくて、あの中央本部ね、ね解放同盟本体の方もね裁判の時にねなんか弁護士が あ, のあんたブラックビンじゃないだろうって言って、嘘の証言したらねあの過料だぞみたいなこと言ったけど、僕何の処分も受けてないですからね、結局、そのブラックビンがどうかなんていうことは、ね、はっきり言えばどうでもいい話なんです、だからこういうことにこだわっているのが異常で、やっぱこれがその解放運動団体の異常性っていうのをね、もう如実に表れてると思う。その 一般企業とかね民間人には身元調査は差別だって言ってて自分たちが身元調査してるし結局ブラックかどうかっていうことで一番マウント取ろうとしてるのはこの。 部落解放運動団体なんですよだからブラック解放運動団体が、ね、なくなれば、ブラック民かどうかっていうことはどうでもいい話になるんですよ、だけどこの人たちがこだわってるから、いつまでたってもこの問題はなくならないわけです、だからブラック解放運動団体こそがもう差別集団でね、もうほん異常な集団だっていうことが、もうこれで本当にね、まあ、もう分かりやすいと思います、これでね、でまあ、それでもね、それでも一応、質問されたんだから答えてるんですよね。 1つ目、えー、宮部の出身の住所、鳥取市下味野415番地の1が、です被、ね、差別部落でないと指摘したんだけども、それについて反論がないとか言ってるんだけども、いや、全国部落調査には下味野って書いてあるし、鳥取市の決めた童話地区の募障も下味野で、どの番地がどうなんていうことはね。 書いいてないですからねでいやそこが部落じゃないって言ってもそれはあなたの意見ですよねっていうだけの話でいや自分たち何も証明してないですからね、うん、なんか近所の人が言ってましたっていう話でいやそんな近所の人が決める話じゃないでしょ部落はどうかっていうのはその、ねまあ、江戸幕府が決めてそれでまあ童話地区指定は役所がやったものっていうのがねその過去の歴史なわけだからそんな。 そんな地元の人間がどうこうって言ってたってね、それは勝手に言ってることでしょと、ね、もし、そのブラックの人間がどこがブラックって決めてるんだったら、じゃあ、ブラック差別の原因ってその住民のせいじゃないですか、じゃあもうそういうことをやめたらっていうだけの話なんで、うん、ということで、まあ論破ですね、うん、下味のって全国ブラック調査に書いてあるんだから、ブラックでしょっていう、そんだけの話です。はいで 父親の職業について、耳を趣味にしているに過ぎず、それをもって、屠殺業というには、心象膨大にもほどがかかって、いや、趣味じゃないです、あのちゃんとあの鳥取市の保健所に登録されてるので、あの鳥取市の保健所にひ松まつ障子っていうのはありますかっていうのをね聞いてみていただければね、ねもう完全に論破されると思います、はい、だから、ちゃんと保健所に登録されている事業者ですね、趣味ではないです、ね。 土地改良について、これも全く反論がない、宮部は自分の親の土地が同和対策事業で改良工事に付されたので、それをもって俺はブラックだというふうに主張したと、しかし全国、同和対策事業の土地改良に対して、同和地区だけでなく、えーまあ、一般地区の土地も工事されていることがある、云々っていうことなんだけども、うん、あ、そうですか、まあ、そうですねっていう、それだけの話です、はいはいうん、それがどうかしましたかっていうだけの話ですね。 うんまあ、そもそも今回の話はね、全国部落調査の公開の是非なんで、その宮部がブラック民かどうかっていう話なんでね、まあ、どうでもいいんだけども、じゃあね、一つじゃあ、解放同盟、全国連聞きたいんだけども、いや、僕、あの今、本籍地ね、伊勢原市の上笠谷の部落の、同盟、まあ、ンが住んでたところに、僕、本籍地移してるんで。 それについてはどうなんだと、じゃあその場所は部落じゃないのかどうなのかと、上ガスやについてね、うんまあ、それについて反論してないですね、なんか や, や, や, やたら島マ城にこだわってるけど、僕、今ここにもう本籍地ないですから、上かスやに移してますからね、だからそっちのことについてはどうなのっていうこともまあ一応、質問してるしね、あと、解放同盟、この全国連が。 うん、ごまかしてるけども、前にあの、ゼッケン投稿とかね、全国連もやってるわけですよ、で、荒本支部とか、そのブラック地名をね、その支部名に捨てて、どこがブラックかっていうことを広めて運動してるんですよ、全国連っていうのはね、そのことと、今回の全国ブラック調査公開するのは差別だっていうことと、整合性はつかないじゃないかと、自分たちのやってることはじゃあ差別っていうことになるんじゃないですかって、その理屈だったらね。 ということについて、まあちゃんとその理論的な説明がされてないんですよね。ということをね、まあ、一応返しておきました。ということで、またね全国連から来ると思うんだけども、まあ一応まあ丁寧に答えとこうかと思います。だけど、なんかねもうちょっとこうねやってもいいんだみたいな、そういう名文句が入ってるかと思ったら入ってないんですよね。うんまあ、質問するんだっったらもうううちょっとねねこここのこう、ねこう こう人の魂を揺さぶるようなそういう文体というものをねまた僕は見せてほしいと思ってるんですよね、でまあ、全国連はね、あのー、いやもう反権力っていうことではね僕 は, 僕は反権力ですよ、むっちゃくちゃ今、もう国家の敵みたいになってるのでだから本来だったら全国連はね自転車の味方をするべきだと思うんですね、うん、だから、質問来たら答えるけどももういい加減にね、うん、やめませんかと。うん ちょっと自分たちのやってることを意味というものについてねもうちょっと問い直してほしいなというふうに僕は思います。ということでね今日のお話でした。